いやいや<笑><てか><笑>そもそもだから僕ね<笑>名人はなんか有名税で有名税ってみんないろんな言葉今でもありますけど、はいうん、名人ほどなんかその有名税という名の見えない税金をたくさん払わされた割には「原田のバーは乾杯をもっと美味しく」。 札幌ビールの提供でお送りします多分だって僕僕らは小学校の時イメージですよ、うん、高橋芽一もあれだけやっぱテレビとか出て CM も出てて子供の頃は親の年収さえわからないですけど、はい、なんとなくとてつもないもう総理大臣総理大臣が金持ちだと思ってることはまあ誤解なんですけど、うんうんうん、まあまあ そのとてつもないね総理大臣クラスのお金をもらってる、うん、金持ちだみたいに小学校の時はよくみんなで言ってたんですよ。でだんだん大人になって 特, 特にこの業界に入ってからですよねいろんなことやっぱ知るようになってまあたいやっぱ高校生大学生ぐらいの時ちょっと気づき始めるんですけどひょっとしたら高橋名人は普通のサラリーマンの給料しかあの時もらってなかったのではないか疑惑がやっぱり湧いてきて。うんだって 今、僕の中ではだから鈴木保奈美さんっていうのはあの。 隆明治の妹役で妹が隆明治の妹が上京して東京ラブストーリーに出てるぐらいの見えてたんですよ。であんな映画とかもとんでもないけどハリウッドのよく噂を聞くじゃないですか、うん、当時でも、はいはいはい、あの映画一本出ていくらだみたい な,、うん、なんかシルベスター・サロンがあの伊藤ハムの CM に出ると奥動くみたいな、うんはい、ぐらいは知ってたから、うん、ああじゃあ名人ってやっぱそうなんだろうなって。 思ってたんですけど、はい、大人になってどうやらいや高橋名人はハドソンの社員だったから、うん、社員としての給料しかもらってなかったらしいよ、うん、って聞いてたんですけどやっぱり そ, うそうなんですよね。そうですだからひどい話だと思いますねそれ今考えるとうん。でも仕事の一つがただそれだったっていうだけだから。いやで普通のまあだから普通じゃないですよだってもうだってマイク持ってテレビ出て。 それはもう普通じゃないですよ、ゲームのキャラになってっていうのはでも社員であることには変わりはないじゃないですかそモチベーション何だったんですか宣伝部の仕事として何かいいことしたいなっていう例えば宣伝部の仕事だと、えー、例えばこういう商品をね売るための活動をするわけですよね、はい、そうですよね どこの曲にどういうふうに入れるかっていうのもやるじゃないですか、はいはいはい、でそれを逆に考えた時にお金かからないで番組に出るってことは10分の番組に出るってことは30秒の CM20 本分まあまあそうですそ う,、うん、そうなりますよねそれで 100% 自社の広告ができるわけですよ、はいはいはい、そうですねそれも無料で、はい、こっちとしては確かにそのとり、うん、だからそれを、はい、だから僕がギャラをもらってたらね それは向こうの支払いだから、それは向こうから何か言われるかもしれないけれど、こっちも手弁当で行ってて、その代わりで紹介させてもらって、その代わり、もうただなんだから、もう私のやりたいようにやらせてくださいと、なるほどそれで CM20 本とか30本分入れてくれたら、なんか宣伝マンの仕事としては最高じゃないですか。最最高高でですよね最高レベルであるがゆえに いや、これ変な話ですけど当時の社長からしたらも う, もうちょっとこう高嶋路にこう上乗せじゃないですけどでもそうだなプロデューサーをやってるからねよくわかってると思うんですけど、えー、ゲームを売るためにはゲーム作ってくれなきゃいけないんですよ。そう で, すよ、ねうん、でそれを売る営業さんがいて、うんはい、そうですみんなが働きやすいように総務がいて、はい、だからみんなでそれを作ってる。 ですよねはい、だから俺一人がそれをもらっちゃうと え, え、えじゃあ開発費を も, もっと給料払わなきゃとかってまあまあまあ、まあ、まあ言い出したら気にならないはあるけど、うん、でもちょっと名人はもうそういうカテゴリーから飛び出してましたけどね。ああだからね当時はねそんなこと考える暇もうなかったんですけど後半はね割と自由に。 すべての行動じゃないけれど例えばブログでも自社の宣伝を書いてくれてるんだったらもうまあとはどこでもいいやみたい な,、ね、なんか割と自由にやらせてもらったんでそのそうです、ね、その時のツケを後半に返してもらってたかもしれないあそんんなな感じなんですか、うん。まあ、ギャラじゃないけどね仕<笑>仕事の仕方っていうことでね。振り返ってみると結構やっぱ楽しかったっていう印象の方が大きいそうですね。 楽しくないと、ね、楽しい仕事がやっぱり一番いいんですよね。んいやみんな高橋明治みたいになりたいと思ってましたけど ね,、うん、ねだから憧れでいるためにはねやっぱり何かに走っちゃだめですよこれが全部金になると思ったらねもっとなんかグロい世界を見ちゃってる気がするんだよね<笑>そうですよね、うんうん もっとなんかもっとお前ら「かえかえ」とかさ、うん、テレビで言っちゃうとかさなるほ ど, なるほど、うん、でもそういうのはなかったっていうのは、うん、それは全く感じませんでしたねえ多分そういうことだと思うんだよね<笑>なるほどでもあれですもんねそのさっきうちの親は高橋名人のことはゲームがうまいってすごいおっしゃってましたけど、うんまあ、実は名人からすればそんなゲームはうまくないんだっていう。 ところじゃないですか。はいうん、でも、連射が早いっていうのは、これ人より早いぞって気づいたのっていつだって。言われた時です。だから、あの、千九百八十五年に第一回の全国キャラバ ン, がってラバンで、ね。まあ、スターフォースっていうゲームで回って、はいはい、その後ね、十月。 9月か10月に子供から母が来て名人ってラリオスってあのボスケラを倒すのがめちゃくちゃ早いけどどれだけのスピードで打ってるんだという質問があったんであじゃあちょっと測ってみようかってやったらそういう数字だろうと。なるほどそれで周りの人もそれで初めてそういえば僕らより早いよねみたいになったわけです。あ こかすかすだからその前に何発まで成功するかをやったら、はい、どうも78発っぽい、はいなるほどうん。ということは1516だから、はいまあ、コンピューター的には16って言っちゃおうかって16連射にしたんですよ。でその時はね誰もね、はい、分かってない正確な数が。はいはい で、翌年のスター・ソルジャーの、えー、と毛利名人との対戦のときに、ねはいはいえー、映画のね、はい、フィルムで撮ってるやつの240コマ、ねはいあの、映画って1秒間24コマだから、はい そ, ね、その240コマを AD さんが抜いて、球、はい、を数えてくれた、はい、へーそしたら174発打っててえ、17連射じゃんという、はいはい、あ、1、えー、個多かったんですね、うん、実はね。 なるほど、はい。だからどうするって言われて、ね、いやでも十七いや十六と十七 っ, ったらやっぱり十七がいいけど、いやでもコンピュータ的に美しくないから十六でいいよっていう。わ<笑>かりますわかります。うん。で十七歳したのままだったんですね。<笑>なるほどじゃ実はポテンシャルとしてはそれぐらい出てたってことです、はいうん、ね。すごい。ね、ちょっとたこ焼きます。はい。はい。しゃべりの声できます。たこ焼きいきますか。あ。ピタピタ。<笑> いい感じでこちらにもいいね僕何げんたこ焼き大好きなんですよ、ねうん、あ, ありがとうございますよかったーじゃこれ一回下にガッと振っていただいてそうですねマヨビームをマヨビーム冷やしたほうがきれいに<笑>お結構たっぷりいきますあいいですね、はい、マヨネーたっぷり冷やですよねそうそうあの多いほうがおいしいんじ ゃ, ないかじゃあ僕もそう思いますよやっぱりねり、ま、マヨネーズはやっぱり多くないとじゃあお願いします嫁人どうぞ あ, あ、はい、たこ焼きでございます体のバー特製 トゲルメジンどうぞ、はい、結構熱いいですのでお気をつけありがとうございますうん中トロトロあさすカリカリトロトロまさに地でいく あ, あこれ美味しいですねうんねぎ、はい、塩だれでございますよ い, いでしょう じゃあこちらもなかなか熱々ですがまた意外と飽きずに食べれる感じこっちの方がお酒に合いますえー、あこやっぱりソースかけてない部分だけど皮がカリカリですねはいおうんサクサク表面があかったです あの別に意識高い話をしたいわけじゃないですけど、はい、逆に高橋名人がこうこの昨今見るこのゲーム業界の、うんうん、まあゲームはもうおっしゃっているとり昔から、うん、ある意味 社会のスケープゴートだったり敵だったりとか親の敵だったり、はいうん、親の敵じゃない親から敵のように見られたりとかまあそういうことは昔からまああったことであるんですけど最近また様相も変わってきていてまあいわゆるその一般社会で起きている社会課題とか問題がすごく反映されるようになってきちゃったじゃないですか、はい。つまりゲームの基準だとか。下手したら、 ハリウッドのいわゆるオスカーとかのノミネートをする時にの基準みたいなのがなんかこの間発表されてたじゃないですかそのいわゆるえ向こうだと人種の比率だとか作ってるスタッフまでやっぱりそのいろんなインクルーシブもありえダイバーシティな体制で。 映まあそうなってくると日本って意外ともしゲームとかにも結構これは流れで来るってよく言われてて、うん、ゲームなんかまさになぜかゲーム業界ってやっぱり男性すごく多かったりとか、まあ、そういうことも問題視 さ,、まあ、されるし、まあ、表現の部分だとかも内容まで結構踏み込まれて言われるじゃないですか。はいはい こうキャラクターの男女比率みたいな話とかあやっぱりりそうなりますよね結構言われるとか、うんまあ、あと表現とか、はいまあ、これはかなり面白いことにゲームが問題になってるというよりかは昔はゲーム自体が問題にされたんですけど、はい、世の中でリアルの世界で起きている実社会での課題とか問題になってることをゲームの中でどう解決すんのって言われることがすごく増えたんですよ。はいはい 特に僕は欧米向けのタイトルばっかりなので、うん、こういうちょっと世の中だっていろいろ僕もやりにくいなと思ってるところ正直あるんですけど高橋名人から見てどう見えてらっしゃるのかなっていうのは、ね、<笑>テレビゲームの業界ってなんだかんだって世間から注目されてるコンテンツなんですね。 だから言われるるんですよ。なるほど。これ注目されてなかったらもう勝手にしろよってそれで終わっちゃうじゃないですか。あまあ、そうかか例えば上司と部下であのすっごく怒られてる部下と、はい、怒られてなくて放置されてる部下、はい、でどっちが上司からすると大事にされてるかっていうと怒られてる方がやっぱり大事にされてるんですよねな る, なるほど。できるできないじゃなくって。 後々成功してもらいたいたとか、この仕事し、今は失敗してもいいけど、はい、後々は お,、ま、お前に任せてもいいんだっていうやつの方が怒られるはずなんですよね。でアニメもそうだしゲームもそうだけど、うん、日本のこのコンテンツってやっぱり世界から見てもやっぱり注目を浴びてるから。 これはね、やっぱりいろんなところでこんなことやっちゃだめとかっていう規制って当然多くなるのは当たり前だと僕は思いますねだからこれは言われることイコール人気のバロメーターなんですよなるほど、うん、そっかだからそう思ってればもうこれはしょうがないとそう思ってればいいかうんもうだからこれ言われなくなったらもういやでも確かにそうですね。逆に売売れれなくななくりますすよ。売れてていってことですから、うん。そうかもしれないですね、はい だから僕も昔ブログでね、えー、あの何でもかんでもゲームのせいにしやがってっていうタイトルで書いたことあるん で, すよ<笑> う, ですうんもう子供が飛行に走るのはどういうとか<笑>いやいやいやいや何で も, もう何かがあったらもう全部子どものせいだろうと<笑>うん、うん、あちっちは子供じゃな い, い, いと言たらゲームのせいだろうと。うんうん だか ら, いやだからよく考えろよもっとほかにもいっぱいあるだろうと確かに、ね、でもその中の人気が一番高いのがテレビゲームだから、うん、もう逆に言うとこれはしょうがないですよねある程度まあそうかそうですね、はい、確かにあの、はい、僕も子供二人いるんですけど、うん、上の子がやっぱゲーム覚え始めて、うん、やっぱりその食いついた時の聞こえないじゃないですか呼んでもはいはい。はい ああなるのってゲームだけだなって気づいたんですよ、ね、最近あの本読むとか漫画読んでてもそうはならないですねなかなかならないですけど、うん、ゲームは結構 早, 早く集中しちゃうというか、はい、やっぱりね見てるだけなのと見ながら操作しなきゃいけないっていうのが二つ入るからそれはより集中しなきゃいけないですもんねそうなんですよね、うん、これはだからしょうがないですよそううで、結構そのか北米の大学の研究機関の、うん 論文とと、か読むと割とそれでゲームやってると意外とやっぱ脳にもいい影響もも ち, もちろんずっとやってると悪い影響もあるけど結構あるっていう成果も出てたりとかいわゆる10歳までにビデオゲームやってることやってない子の差とかあと僕もあの脳トレで有名なあの大学の教授っ と, と一緒に万内南後でこうタイトル作ってたことがあったもんですから。 その時にその僕の部下がそのいろんなゲームを計測しに行ったんですよねそしたら意外とその格闘ゲームみたいなフィジカルなアクションゲームってしかも相手が人間だとものすごく頭を使うのでいろんな脳の部分がめちゃめちゃヒートマップがすごかったんですよで不思議なことにめちゃめちゃゲームに勝てるようになってくるとヒートマップが収まっていっちゃうんですよ、はいはい、もうつまり もうはーってこう手の操作だけでできちゃうみたいなで勝てないうちが一番脳が活性化しててその時にその川島教授が「これ結構格闘ゲームはいいね」と「これは結構新しいキャラクターとか新しいゲームをその都度覚えていくっていうプロセスで相当脳を使って活性化してるのでこれは結構実はいいですね」みたいなやっぱりそういう研究が一方であって。 もう僕は結構それ声に対していろんなところでやりたいんですけどまあそれ以上にやっぱりゲームの中で の, そのこれをどう解決するんですかって言われることがすごい増えてきてよりそれがもう特に欧米ではものすごい強さで言われるようになってきたので僕のタイトルもよく YouTube や向こうの新聞の記事とかでもちょっとやり玉にあげられて書かれることも実は多々あったんですけど。 いやー、しんどいなと思ったんですけども、確かに、おっしゃる通りですよね。その、メディアとしての魅力が逆に高まってきたからこれだけ言われるってことですよね。そうですね。ことですよね。だから決して叩きやすいから叩かれてるんじゃないですよね。みんなだから、悲願でるんですよ。うん、ああ、ある意味そうなのかもしれないですよね、うん。だからそう考えたらね、うんうん、逆にもっと来いよっていうね。<笑> なるほど、うん、そうなるんじゃないいいもっと来いよはい、そんだけだからお前結局興味あんだろこれにっていうなるほどそ う, いう考えるとね気楽になると思いますよそうかそれか、うん、もっと来いよと、はい、<笑>もうプロレスかなあ、ね、もっと来いよかそれはその発想なかったですね、うん、僕はんか「いやちょっともう来ないでください」だったんですけど、はい、もっと来いよかもっと来いよできますか、うん、分かりました明治<笑>じゃあ次飲み物いきましょうかね、はい、いやもう え次なんでしたっけ？次出てくるのがですねあのマダイの塩なので、はい、マダイの塩とホタテとカリンでしホタテと塩あれがあるんですよじゃあ49いきますーナインでいきますか、はい、いやでも確かにそうですねそれだけあのー、それだけ魅力あるのか百パーセント みんなが自分に対しどんなに人気者になったとしても 100% の人に好かれてるわけじゃないんですよ必ずあそう、ね、アンチが必ずいるん で,、はい、でアンチが多ければ多いほど、はい、自分はそれだけ注目されてるっていう証明でもあるんですよね。そううでですすすよね、はい、こいいいごござざまま あ, ありがと確かにアンチは でも高橋名人ってあんまアンチってイメージないですけど。え高橋名人っ て, ちょっと<笑>って、ちょっと、だって、僕は一個言っていいですか。高橋名人アンチってな、ななどういう。いや、わかんない。あの、例えば毛利派だと、俺は敵だって。わかりま す, すいません。それはありました。言ってることはあります、ね。毛利派が、そうん、僕六年生の先輩にいて、はい。だいぶ反論を受けたことあります、うん。はい。 だからこれはねどうしようもないです<笑>それれははライバルですねうんこれはしょうがないですよ<笑>はいはいあとね今から十何年前にねやっぱり俺殺人予告受けたことありますあ え, え, え本当ですか、うん、東京ゲームショウの前だにね「刺してやろうか」とかね言われてこれなんでなんですかねいや分かんないあ、うん、でそれがブログのコメントに来て、えー、だからもう 東京ゲームショウのねあの時総合司会をやってたんで、はいはいはいはい、全ステージに出てるんですよ、はいはい、だからもうしょうがないこれスタッフにってもしょうがないからしょうがないですよね、うん、だからも う, もうこれは覚悟決めて立つしかないなと思ってて、ね、ずっとやってましたけどねあそうなんです、ねうん、下手に警察に相談したら、ね、警護がつきますもんねそうそ う, そう下手するとね、はい、うちも会社で何人かそういう騒動ありました、ねうん、それも警察はつ通勤の時に、はい だから、メインステージの総合司会だから、えー、と何かの時にはもうお客さんを乗り越えてこなきゃいけないわけですよで当然、AD とかさ、ね、向こうにいて指図してくるから指示をねだからそれなりに空間はあるんでまあ多分、指して来られる挙動をする人間がいても何とかなるだろうと思っていやいやいや<笑>怖い怖い怖い。 いやー分かんないですよ怖いですよいや分かんないけどでもこれはこういうの言葉だけだろうと思ったしま あ, あの、うん、受注ハックそうですけど今の世の中分かんないですから ね, ねそうなんだよね本気でやっちゃう人も中にはいるんであ香りいいなインやっぱいいですよね匂いがいい香りがいいフレーバーあーこ あ, ーあこれはなんかグビグビいきたいですねこれねイン。 グイグイです、これでも意外と実は 9%, 9なんで、はい、いやだってウォッカだもううんウォッカベースなんですよねへえでもでも確かにスッといけちゃうんですよはいいいっすねこれねウォッカの弱点を全部克服してる<笑><笑>すごい飲み物なんですよ、ね、これそうかとそういうアンチがやっぱいらっしゃったんですね、うん しょうがないこれはね。はいじゃあカメラのはい。じゃあ水足すだけ足して。あはい失礼ます。いマダイの塩。よいいじゃん。じゃあ名人どうぞ。はい。ありがとうございます。暑い暑いです。暑いです。はい。ご気を付けてください。え、はい。マスター。ありがとうございます。もうマスター食べる気もないですからね。い や, いやもう緊張して食べれない。<笑>ちょっと行きます。 いやでも美味しいですよ。ありがとうございます。はい。よかったです。良かった。今日もこんな四三種類も出てくると思う。タコパじゃないですか。本当にさらに最後のホタテとカニだしにきます。これもセットです。はい、これですね。このこれホタテだし。これがホタテだし、はい。ホタテだし。これちょうど、はい、もうつけてなんかつけながら食べてもら。アクシデント風にうっっき塩ビラつ。本当ですか。はい、たっぷりつけて大丈夫ですか。結構マップりつけて大丈夫です。 頑張って緊張する。ああこれああうまいわこれ。あーよかったー。えちょっとこのこの雑誌もいけんじゃない？飲みます。ああうん。<笑><笑>よかったー。これ意外と体験したことないあれですよね。ねこれえー、いやあ本当にもっと飲みてー。<笑> あ, あ、あそうですか。いやいやいやいや。これちょっと、いや、熱くてもいけると思うよ、これ。なんならお代わりありますん、ね、で。あ、ありがとうございます。はい、うん。 なんなんでしょうね、人間ってあの美味しいと、の食べるとあの笑っちゃいますよね。うん、いや笑っちゃうし、なぜか飲みたくなるのが普通ですよ、ねはいはいはいね。なぜか飲みたくなるんですよね。大人になっててよかった。いやそうなんですよ ね, ね、本当これはちょっと子供の時だとない。うんはい、子供の時は味に鈍感なのかな、あれ何、何食べても。 うん、同じように食べてるけどて、ね、というか子供を見てて思うのが何かを食べてジュース飲むじゃないですか、ねはいはいはい、ありえないですよね、はい、分かりますよ<笑>、うん、ご飯んにオレンジジュースえっ、ー、というのが今の感覚ですよねかすうちの子昨日あの実家の母親が送ってきた赤福餅を食べながら、はい、カルピスウォーターを飲んでま す, す, ごいす何をかえやそれやばいでしょって言った、はい 大丈夫って言ったらすごくおいしいって言ってていや多分もう子供って好きなことしか見えてないでしょう好きなものと好きなものが組み合わさってるから最高にうまいって言ってていやそうじゃないと思うぞっていや<笑>結局甘ければいいんじゃないですか、まあ、子供はそうなんですよ ね, いいね